ちょうどね、森を始めたぐらいのタイミング、あ、森もやってる。森, 森って何?。森、あのさやにね、うん、あのスイッチライトと森のそうと買ってあげようか。本当?。やった。ゲームのさともらいます。<笑>いやなんかそ、でもやれる?。ゲームだよ。<笑><笑>なんかさ、ツイッターやってると、うん、なんかある時期から突然動物の森関連のツイートが。ブワーって、流れ出してきて、うん、何事、うん、って思ってたら、世の中森一色だよ。すごいよね。 私は思ってるけど、森の住人リエちゃんの。そうだよ。森っていうか今回は島なんだけどね。島なんだ、そうなのに。<笑>何がそんなに面白いの、うん、あのね。教えて私にその魅力。なんかね、あのー、そのなんか島をね、うん、無人島なんだけど自分が移住して、うん、で、そこで、あの、 なんていうのかなそこに自分一人だけじゃなくて、うん、島の住人が他にいて、うんうん、お店もあってね、うん、あの、買い物したりもできるし、うん、あの、島の中に自分をのお家を建てて、家の模様替えとかをすごい好きにできるの。その島にいる人たちも、うん、実際にプレイしてる人たちなの違うの。それはね、違 う, 違うんだけど、ありとあらゆる種類のね、なんか動物たちが来るのよ。 うん、で、島のその住人たちも、なんか、あの、毎日ね、うろうろしてんの。自分の好きなように、釣りしたり散歩したり、うんうんうん、なんかベンチに座って空を見上げたりとかしてんの。うん、いいね。で、話しかけて、なんかちょっと、 これあげるって言って、お魚とかあげると、なんか、この筋肉いいな、とか言いすの<笑><笑>この魚の筋肉すごいいいじゃん、みたいな<笑>。マニアックだね。そうなの、結構変な子たちがいっぱいいるの。うんうん、で、そういうのに、うん、はぁ、あ、筋肉ってなんだよって心の中で思ったり<笑><笑><笑>で。とかっていうね。なるほど。なんか割と自問自答じゃないけど、こうシュールな感じを楽しむゲームなんだけど、うんえー なんかそのプレイヤー同士が交流するわけではないの、うん、それもできるの私とサーヤがお友達になったら、それぞれのね、島の中の、なんていうのかな、飾り付けも自分でできるの。飾る、飾る、その遊び道具とか飾るものも自分で作れるし、お店でも買えるしっていうので、ものすごい自分色が出るのよ。だから全部ゴミの島にもできるし、全部すごい整えられた、 場所にもできるし。すごい性格出るね。出るの。それを、こう、行き来して、ふんふんっつって。あ、見られるんだ。そうそうそう。なるほど。で、ね、その島に生えてる、うん、あの、自分の島固有の果物っていうのがあって、うん、私は今、梨が生えてんだけど、うん。あ、さっきオレンジとか梨が生えてたの、そうに<笑> 草野くん野は、えっと、オレンジの島なんだよ、ね、オレンジの島そう。で、私は今、オレンジを持ってないから、さ ー, ーの島もオレンジだとしたら、じゃあ、お邪魔しますって私がサの島に行って、オレンジもオラいいって言って、木から勝手に行ったりとか、思いだ思い出<笑>っ思い行ったりとか、で、代わりに私の梨を置いていきますって言って、地面に梨をポトポトポトって落として、ザ<笑><笑><笑>ーツっていうのもできるし。 面白いそお手紙のやり取りとかもできるしなるほど何かの記事で、うん、そのちょっと世、ね、間を騒がせているあれこれのせいで、うん、結婚式があげられなかった人たちが、うん、その動物の森島、うん、で、うんうんえー、結婚式をあげましたみたいなのが結構感動的で、えー、えこんな素敵なこともできちゃうのって思ったんだけど、えーすごいね、なんかそれ使い方ができるとしたら結構素敵だよね。うんうんね だからさ、みんなで自分のなんかこう時間を合わせて、行き合ったりとかもできるん、ねうんうん。あ、じゃあそれだね。きっと時間決めてそこに集まって、結婚式したんだ。うんうん、いや、それ超かわいい。ーー う, んうん、ね、できない人もね、今いっぱいいるからね。うそうだね。そっか。なんか、こんな話は打ち合わせにしろよって感じだよね。すごい。お部屋とかで普通に喋ってるように。<笑>ね、にうにこういう話いい、大丈夫しかんなんで。自番組だからね。すごくいいね。全然大丈夫なの。すごい楽。<笑>